北海道地方から太平洋へ通過した模様ですなおミサイルの破壊措置の実施はありません不審なものを発見した場合には決して近寄らず直ちに警察消防または海上保安庁に連絡するよう政府は呼びかけています 先ほど北朝鮮から発射されたミサイルですが、7時6時頃、今から4分ほど前、4分ほど前、北海道地方から大平洋へ通過した模様です。なお、ミサイルの破壊された必死はありません。必死なものを発見した場合には決して誓わない警察、消防または海上保安庁にの連絡するよう、政府はやりかけています。